カナダイ、四大陸選手権は厳しい戦いに、笑えないほどショックだった中でも高まった一体感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。四大陸選手権、アメリカコロラドスプリングスに、昨期の銀メダリストとして臨んだ村本エ中高橋大輔。計3度の転倒が響き9位に終わったものの、 コーチでの厳しい試合を戦い抜いた。リズムダンスでは早い曲調に乗ってキレのある滑りを見せていた二人だが、最後から二つ目の要素であるミッドラインステップシークエンスで村本が転倒。アイスダンサーとして豊富な経験を持つ村本の思いもよらないミスだった。演技終了直後に申し訳なさそうな表情を見せた村本を、高橋は肩を叩いて慰めている。リズムダンスでは他チームでも転倒が相次ぎ、 記者会見で氷の状態についての質問が出るほどだった。試合が荒れた原因が、コーチ特有の空気の薄さと関係しているのかはわからない。ただ、すべての種目において滑り終えた選手の表情は一様に苦しそうで、通常の大会とは違う過酷さがあったことは事実だろう。村本は、やったことがないミスだったので、ちょっとまだ頭の中がポカーンとしていると、転倒を悔やみながらも、前を向こうとしていた。悔しいですけれども、 自分なりに攻めた結果ではあるのかなとも感じているので、勉強になりました。リズムダンス7位で迎えるフリーダンスについて、二人は全日本選手権で伝統があったラストのリフトを変更したことを明かしている。とにかく練習してきたので、自信を持って滑り切りたいなと思いますとコメントした村本は、こう付け加えている。絶対きついのは、もう覚悟しているので、笑い。しかし、フリーダンスでは、さらに厳しい展開が待っていた。 オペラ座の怪人を情感豊かに演じていたものの、最後から二つ目の要素であるダイアゴナルステップシークエンスで高橋が転倒。さらに最後のリフトでも転倒した高橋は、ステップでの転倒から、ちょっと戻しきれなかった。盛り上げるまでに時間がなかったと振り返っている。演技をあえて呆然とする高橋を、今度は村本が慰める。村本によれば、マリーナズエワコーチも、大丈夫、大丈夫と声をかけたという。 前半はエモーショナルで、すごく良かったよ。仕方ない。滑り切れたし、きついことは最初から分かっていたでしょ。しかし、バーチャルミックスゾーンでも高橋の表情は曇りがちだった。体は全然大丈夫だったのですが、メンタル的にかなり、本当に笑えない。今は笑っていますけど、笑えないほどショック。体力面での影響を否定した高橋だが、リズムダンス後にはコーチ特有の難しさについて、 練習中はそんなに感じなかったのですが、本番でリズム、ダンスを通してやると、いつもと違う疲れという感じはあったので、そこはやはり標高によるものなのかなと思いますと語っていた。リズムダンスよりも長いフリーダンスでは、さらに消耗が激しかったのかもしれない。36歳の高橋が競技の第一線で滑り続けていること自体、驚異的なのだ。二人は、 3月に埼玉スーパーアリーナで行われる世界選手権に出場する。村本は本当に課題はたくさんあるとしながらも自信ものぞかせた。今大会、現地に入ってくる前はすごくいい練習が詰めていて、試合をする準備はできていたので、そのままの練習をこれから1ヶ月半、特に、ここというよりは全体的に滑っていくだけなのかなと思っています。今大会で印象に残ったのは、 お互いをいたわり合う村本と高橋の姿だった。辛い試合を乗り越えた二人は、一体感を高めて世界選手権に向かっていく。ブ、う、ン、ん、沢田里子。沢田里子。1972年、埼玉県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、出版社に勤めながら、97年にライターとして活動を始める。2004年からフリー。シンクロナイズドスイミング、アイスホッケー、フィギュアスケート。